どうも皆様、こんにちは。グリードです。今回はですね、約1年ぶりにゲーム環境紹介動画を撮ろうかなと思います。エペックスを始めて、エペックスから僕のことを知ったよっていう方も最近多いと思うので、改めてゲーム環境紹介をね、したいなと思います。大きくは変わってないんですけど、まあ、新しくデバイス関連がちょっと追加されたりしたので、まあ、その追加されたデバイスをメインに紹介しつつ、 まあ以前紹介したのを結構軽く流しながら新しい2021年のゲーム環境紹介をしたいなと思います僕の今のゲーム環境はこんな感じになってますこちらエルガドの Wave3 っていうマイクですねオーディオインターフェースとかが特に必要なくても本当に USB を挿すだけで使えるマイクになってます ダイヤルをひねって、マイクと出力の調整だの全部手元でできます。上をこうタッチするだけでミュートすることができるので、こういう風うに今、ミュート状態になってると赤色になってますね。次にキーライトですね。一応2台推奨らしいです。で、2台とも連携することができます。ストリームデックで調整したりとか、あとスマホのアプリで明るさだったり電源のオンオフがね、調整できるようになってます。 まず最初にあのスマホね調整できるんでちょっとそれをお見せしたいと思います左右オン左もオフでもう一回つけて温度調整色合いとかもですねこうやって変えたりとか暗くしたりアプリで簡単にできますこれめちゃくちゃ便利ですね感じになってます はい。次は、こちらのストリームデックですね。まあ紹介したエルガトの、えー、マイクだったりとか、キーライトですね。パソコンの、まあアプリ関連を全部ここで操作できます。で、例えば、まあ Wave3 だったら、音量調整だったり、マイクのオンオフだったりとかをここでできるようになります。 で、さっき紹介したキーライトも全部ここでね、あの、操作できるんですけど、微調整だけじゃなくて、ワンタッチで 50% の明るさに一気にね、調整してくれたりっていうキーーりやってもここでできます。 まあ、僕がよく使ってるのは、なんか動画の録画のオンオフだったりとか、あと、サイト立ち上げるときにここでポチッと押したりとか、あと、配信中の BGM のオンオフとかもここでね、なんかそういうキーワードやっては僕を使ってるんですけど、配信者じゃなくても、例えばこう編集したりとか、もうパソコンで作業する人は、すごいね、便利だと思いますね。次。 オーディオ関連いきましょうヘッドセットですねアストロの A40 ですねこちらまあもう何回も動画で紹介しているんですけどもまあ一応批判売品なんですけどラッシュゲーミングのねロゴが入っておりますこちらもアストロさんから頂きましたヘッドセットスタンド、まあ、こういう風にね立てかけられるんですけど残念ながらこちらも批判売品となっておりますでイヤホンはもう何回も聞かれてるんですけどもアストロの A03 を使ってます これはあの、無線のタイプですね。え、以前これ単体で紹介したんで、詳しく知りたい方は、概要欄にでもリンクを貼っておくので、まあ、そちらご覧になってください。こちらの A40 の無線タイプのヘッドセットになってます。まあ、無線がいいよって方はね、僕の動画見てみてください。おなじみの、えー、アストロノミックサンプでございます。ゲーム音とボイスチャットの音量をここで、 手元で調整できるっていうめちゃくちゃ便利なものになってるんですけど音質を上げたりとか音質を変えたりとかいいヘッドセット買うけどアンプ使ってませんよっていう人がいるんですけどもうそれだとすごいもったいなくて意味がないんですよもうそれだと本当音質がこのアンプがあるかどうかでだいぶ変わってくるので、まあ、いいヘッドセットとかイヤホン使う人はぜひまずね第一にアストロのこのアンプは第一優先でお願いします 次はマウスキーボードですね。コントローラーでゲームはプレイしてるんですけど、マウスキーボードで揃えております。で白ですねで。こちら G304。で僕はいろいろ無線のマウスあるんですけど、まあ、G プロとかもあるから、でも個人的にはこっちの方が好きです。全然あの長持ちなんで、僕は充電式より実はこっちの電池タイプの304が好きだったりします。 で、えー、こちらは p 9 1 3の TKL10 キーレスのキーボードになってます。何がいいかって、まあ、あの、デザインですね。めちゃくちゃかっこいいから、これを選びました。以上です。<笑>はい、次、こちらの、えー、ストリームカム、ウェブカムですね。僕がいつもその配信で使っているウェブカムになります。 ウェブカメの中でも、やっぱ、一番画質がいいで最高画質ですし、やっぱりなんか、これ以上の、ウェブカメ以上の画質を求めるってなると、なんか一眼積んだりとかってなってくるんですけど、まあ、そのウェブカメの中でもね、一番画質が綺麗なので、こちらを使用してます。そして、まあ、コントローラーですね。えこれも、何回も紹介してますが、僕は、Xbox のシリーズ X の、 コントローラーラですす。す。ね。こちらをを使使用してますだいたいを使っていいままだたっおります、まあ、スティックかな僕はスティックがすごい滑らかなので、まあ、元々 Xbox でプレイしてたっていうのもあるんですけどスティックはやっぱりね他のコントローラーと比べて僕は滑らかで好きだなと感じてるんでこちら使用しております次 えモニターです。まあ、モニターはまあ以前紹介したからサクッといきますね。こちらメインモニターはデルの、型番忘れましたけど、デルの 1440p のモニターを使ってます。これちょうど27インチなんですよね。ちょっと大きめで。でもこっちが24インチの、あのえ、勉強のものですね。144か、こっちは。こっちは 165Hz なんですけど、27にしてもあんまり。 大きさはそんなに変わらないし、まあ、プレイしてる時もこっちの方が、まあ、少し大きいんで、まあ、プレイの感覚は狂わずにちょっと大きめでプレイできるんで、僕は27で 1440p のこのモニターが結構気に入ってます。はいじゃあ最後 まあ、以前も紹介した PC になります。知り合いのあのイギリス人作ってもらったんで、まあ、実質多作ですね。多作 PC になります。で、スペックは前回と変わったところは、えー、CPU が Ryzen 5900X に変更して、GPU が、えー、RTX 3080に変更しました。あと他はね、まあ一緒です。前回、1年前と変わらず使っております。 やっぱゲーミングといえば見た目重視だとは僕は思ってるのでこちら使ってます今日紹介したねこちらのエルガトの商品はクーポンコードで割引になると思うのでぜひチェックをしてみてくださいはいというわけでどうだったでしょうか、えー、僕のね2021年の環境紹介でした、まあ、またねこうデバイスに関して何か質問とか感想とかありましたらぜひコメントの方でよろしくお願いします えー、またね、今日の動画もチャンネル登録と高評価。この動画良かったと思ったらぜひよろしくお願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。